えぶたよさこい大乱舞それではいきいきいたこスポーツクラブいたこよさこい連の皆さんよろしくお願いいたしますはい皆さんおはようございます私たちは茨城県はいたこ市よりやってまいりましたいきいきいたこスポーツクラブいたこよさこい連と申します えー、尾身川よさこいまつりさんの方には今回初めて参加をさせていただくということで、えー、メンバー一部心臓が口から飛び出そうなくらい緊張していると思いますがよろししくお願いします、えー、とうちはあの見ての通り下は小学生から上はあの先ほど踊っていました浜公連さんに負けないくらいの、ねまあ、幅広い年、ね、齢層で、まあ、地域における、ね、世代を超えた社会交流社会参加を目標に活動しております。 それでは、えー、よろしくお願いします。踊り子、お客様に礼。よろしくお願いします。では、参ります。にぶたゆさこい大乱舞、構え。 ーポーツ